こ れ, これさっき様ですよね、これで、ここで、きっと固まって、うん。落ちてくるんですよね。面白いの見れたじゃん。よし、頑張って。あ、固まり見えた。こいつえるよ、これ。あんまり近くにすると、なんかこいつが凍りそうで。うんうん も う, もうちょっ と, と？もう数センチもう。ゆっくりゆっくり。はい、このままで見えるね。はい。いい感じ、はいい感じ。これは今温度上がってる落ち着いてからでいいんじゃない？はい。あよく見えるようになってる。なるもしかしたらピペット使ってやってみても い, いあ、落ち着いてきたね、はい。こういうのもやってみないとわかんないね。この落ち着くっていうのがね。 素敵でいってますか。ちょっとお試しでやってみて。素敵でいっます。うん、駅目まで近づけ て, てきて、ね見えるうん。もう数字頑張ってみる。じしてみようか。大丈夫だね、はい。いっぱい入れても大丈夫だね。おこと。 横ね、はい、横に垂らさない方がいいかもしれない。そっちでこっちゃいますね。うん、あ、ほら今ほら見ためず面白いの見えてるほら。これこれさっき玉ですよねこれ。でこれが見ここでちょっと固まって、うん、あ落ちてくるんですよね、うん。面白いの見れたじゃん。よしここまで。注入。これ面白いですね。 キリーだよ。あ、塊見えた。こいつ変えるよこれ。あんまり近くにするとこいつは凍りそうで。うん、あ、塊見えた。こいつ変えるよこれ。あんまり近くにするとこいつは凍りそうでこれ、うん。でもね、やってみないとわかんないね、何が起こるかね。ちょうどに伸ばいいのが確かに。もうちょっと入れますか？うん。 ガンガン行ってみようあ、面白い面白い実に面白い映像が撮れたもうちょっと行きますか、うん、ガンガン行ってみよう 引き面でくっついちゃったんですよ。ちょっと面白いものが。割、うん、り箸で食ってやってみる。つんつんやってみる。 凍ってるってことね。凍ってますねこれは。なんか取り出すんですか。いやじゃあね。どぼどぼいドボドボ行ってみる。ああ。でエールこの液体をちょっと取り出す。はい。どこに出しますか。どこに出します。 っっ火つけてみる ちゃね、じゃあんまりもう一個出して急いでパチてうか、んうん そこが見りゃ、ね、いいそそそつくだろう。